そらばう。 東京学生キスツです4年ぶりの浜松卒業シーズンに大好きな浜松で踊れる機会を与えていただきありがとうございますミンタイムんは い, い, はいこの日のためチーからとけつけてくれてありがとう<笑><笑> おいただきますよろしくお願い し, ますよろしくお願いします<笑>夢に見たこの舞台いつか倒したあの味の復刻空も解消で踊る喜びをかみしめ4年間のつき思い今 Thanks.、Yeah.